ドラゴンフライをやりますドラゴンフライをやりますジョですコウスケですはい、ということでクロボで す,、はいすえー、ドラゴンフライっていうのは、はい、ドラゴンフライっていうのはね、はクロスオーバーの外バージョン友達だ友達だ な, な、クロスオーバー友達どういう感じの友達、うん、あ, あのー、なんか赤外で、おーおーおーおーみたいな感じ<笑><笑>なんで、ま、赤, 赤外して 赤, 赤外で そこおお前らすごおおおおみたいな感じうざいやつ<笑> う, ざい、ね、<笑>うざいやつう一回じゃあお手本をいきましょう、はい、これっすね、はい、ほらでその友達が黒そうそですそういう感じで仲良さそうな技やなって、はい、これは超簡単三つ手順があるんでそれを沿ってやっていってくださいはい、はい、じゃあ最初 1000件でボールを上げる練習、はい、で, で片足上げた状態で、これでこんな感じです。はい。でこの時にしっかり高さを意識してください。あのクロスオーバーできる人はクロスオーバーと同じ高さで で, できる人はえっと普通のリフティングが一番上に来るぐらいの高さなんです。もう普通にバウンドして一番頂点来るところで。 ああげげてげて先、まあの方でこうやってやっちゃうじゃないですつま先でクッてってあはいでその2で次は手からあ一気にまずドラゴンフライをやっちゃうまですはいはいはい、あのー、形をつけるよくさすごい人はバウンドさせてからこうやってやろうって言うけど、うんうん、それはタイミングがつかめないそうタイミング難しい難しい一気に使った方が一気にここからこうやってはいはい もうなんかさ、手離す前からちょっと動き出してるぐらい、ねうん、ここから、まあ、ちょっともうこうやっといてもうここら辺まで来とい て, ここといておい<笑><笑>この準備が必要<笑><そう><笑>あれだけじゃないんですピコ太郎待ちしてくピコ待ちして ピ, ピ, ピ, ピ, ピコ待ちしてから そ, う そ, うそうしたらめっちゃ簡単だからその3がその3その3がもうリッィングからいきます で, すでドラゴンフライもクロスオーバーも上げた足で最後タッチします、はいはい、それもさ上げた瞬間ピコ待ちです、うんうんうん、上げた瞬間ピコ待ち<笑><笑> でもねち ょ, っと ち, ょっとちょっと発明したら、ね、ピコマ ち, ちですみんなピコマちを大事にしてください、はい、ピコマちああでもなんかお持ちしてなるのよか早い<笑>こ 手, 手こうなんないようにして手こうなんないように<笑>こうだったら出せらちゃんとねエアのガチにして<笑>、はい、であとあんまり こういくとめちゃくちゃボールロスになる、うん、大回しすぎてこうやってやっちゃいすぎるで、うん、できるだけボールのギリギリまたげるように最初は難しいけど意識してやっていけばどんどんコンパクトになっていきますという感じでみんなやってみてください考になればチャンネル登録高評価お願いします、はい、ということで終わりいい